じゃあ今回のテーマ紹介します、はいうん、死に戻りを拒否したくなるようなきつい条件とはです。はいということでね<笑>まああのちょっと先週ねユジさんがもう非常に盛り上げていただいて面白い面白いゲストでしたね、はい、本当にもうリスナーから刺さりまくって<笑>また来いまた来いってなってたユジさんのせいで<笑>、はいね、ちょっと時間がなくなったんで今回は2週分<笑>。 ってるんですはい、いや、僕ね。本当にね。あ、誰だ。ここにあの月刊ジャンプを置いたんだと思ったらメールでしたね。<笑>めちゃめちゃ分厚いめちゃくちゃ分厚かった。今日夏彦はい。いやすごかったですよ。<笑>はい、うん、じゃ早速ね。この分厚いのたくさん紹介していきたいと思います。おゴンボフリさんから頂きました。あら、死に戻りを拒否したくなるようなきつい条件とは結構隠さる。<笑><笑> あいいフクロウ男爵さんからいただきました、うん、復活した時は全裸復帰状態<笑>、えー、これ困るやつですよ、ね、困るか<笑>でこのなんか股関係のやつ股関係ってなんなの<笑>そんなジャンル分けしてたんですかかぶ<笑>っ て, んのが結構あ っ, て被ってるどっちの意味それそう<笑>ああじゃないんですさ<笑>すが今<笑>私何も考えてなかったいや、俺もちょっと毒されてきてますよ<笑>これどうやら すいませんさすがポテンシャルを感じますフクロ男爵さんから、うんはい、死ぬたびに徐々に方形になっていく<笑>ちっちゃくなっていってんだ<笑>芋焼酎さんから、はい、生き返るたびに1個が少しずつ短くなっていくあいやちょっと一緒ですね確かにちょっとずつっていうのがあるんですよ、うんねうん、でこちらもちょっとずつシリーズで d ィッシーさんからいただきました、うん、ヒロインが少しずつ向井さんになるなんでやねんや<笑>ないかいや良くないか 広いんだもんだなも向井さん女の子だったらちょっと可愛いような気がする、うん、いやーこれはもうひどくモテないでしょうねそうですか行き遅れでしょう助走してみましょうか今度いや何を当たり前みたいに企画提案して<笑>私メイクしてあげますと。まだあるんでしょまだあります、うん、楓さんから頂きました、はい「向井さんにほっせる」 <笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんなうありんうん う, いうじゃねえ仮面ワイパーさんからいただきました、はい、向井さんで副上司<笑>なんでや<笑>みんな向井さん大好き な, な, なんなんなんできつい条件に俺を入れてんの<笑>当たり前みたい<笑>なんかいろいろありましたよほんとに<笑>いろいろありましたかはい俺のが俺の名前向井さん系のやつがーええー、そんなんもある<笑>愛されてるなすはいそして、はい、ソース焼きそばさんからいただきました、うん 何々ダチン「何々ダチンね」みたいな語尾で死ぬまで生活する<笑>ちょっとこれは嫌だし軽くずっと滑ってるわけじゃない嫌ですかあでもう一個あるんですよ何ですか、えー、ガルバリウムさんから「喋、はい、った時必ず語尾が何々ダッポになる」いやダメダメダメ ぽえポサいやポサラさんじゃポサラさんのポじゃないチンポあいやい や, いい や, い や, いやチンポサロじゃないですよ。ラブインキ待って待っ て, 待て全部ガンガンガンって吐いてますか音があーびっくりした何言ってんですかどうですチンどうですチンゴビー使わなくていいですかチンねどうですチンねじゃないですこれどうですチンねいやちょっといやだいぶ被ってるんだなその辺もねあー股間だけいいんですよ異種返視しなくてまだありますかまだありますほほえゴンボホリさんからいただきましたありがとうございます。 エッチしても相手が無反応わつらい<笑>これは地獄やっぱね反応してほしいですよねそうですねはい、うん、えっ、ー、とソフトメンボさんからいただきました行為中に急に冷静になる呪いがかかる怖っに賢者タイム<笑>賢者タイム必ず来ちゃういやでプレイ中は嫌ですよねあこれ向井さん困るやつだでしょうポンズと塩さんからいただきました AV の導入部分を一度も早送りせずに見るむちゃくちゃ困る<笑> むちゃくちゃ困る。え、もう見たんですか？え、あのプレゼントされたやつ。いやいや怖くて見れてないよ。見てないんですか？まだ見れてないですよ。実況？ん？実況する？誰がユーチューブで最後きから声優さんにもらった A V を実況生配信、<笑>もう劇的にバンされて終わり。<笑>バンされるかな？むちゃくちゃ一発凍結でしょこんなの。<笑>されないよね。いやもうほんま画面からバーンって言われて終わりです。<笑>何言ってんの聞きたいや聞きたくないですよこっちは。えー、っとビワコマンさんからいただきました。ビワコマンありがとう。 行く瞬間を親に見てもらういやー最悪だ<笑>これは最悪だってきつい条件すぎませんもうここから先はずっとでしょそうですいやーこれは嫌だな一番冷めるでしょいや興奮するか<笑>変な壁<兵><笑>どっちが嫌ですかお父さんお母さんうわーおかんが嫌兄弟いやーおかんおかんいやもうダントツおかんでしょ<笑>おかんが見て どうす嫌だ、わ、感想ら、あら、いや、それぐらいならいいけど、<笑>なんかちょっとアドバイス、感想とか言ってきて、<笑>なんか飛びが悪いねみたいなこと言ってきて、<笑>どうすんのマジ耐えられすよ<笑>えっと、ミルクティー<笑>、はい、タピオカさんからいただきました。 いやーシンプルやっぱこういうのが一番面白いかも。<笑>そうシンプル好き、うん、シンプルそネタとかじゃないハゲるハゲるいい、ね、<笑>それは確かに嫌です。さあどれが一番お好みですか。うん、そうですねまあ今日はいろいろあってまあ見事なね、はい、これ振りもあったからこそですけど、はい、ハゲるじゃない。ですか<笑><笑> 昔さん髪の毛綺麗ですもんねそう僕あのハゲる、ね、もう絶対ハゲませんってもういろんな美容師さんに言われてるぐらいはい髪の毛も多いし髪の毛も硬いんではい硬いんだいやーなるほどね<笑>俺も「かまで」言った時に言われるなと思ったんですかいんです、ね、黒いとは言ってませんは い, い黒いんです<笑>そうでも確かに本当にいつも綺麗だなって思って私、うん、見てますいやありがとうございますももとと美容師なんでねあそうなん